皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年9月22日、今月はやってくるのが早い気もしますが、お着替えレポちゃんがやってきていました。今月のレンタル衣装はレーショーの鎧セットということで、顔アクセサリーが含まれているのがポイント高いところですかね。ショップポイントもだいぶ溜まってきたので、何か交換しようかと思いましたが、結局今回もスルーしたのでした。 エピソード依頼帳のお題で植物狩りに来ましたが、これはベルバインの森のレア天気ってやつなんですかね単に雨が降っているだけなんですかねよくわかりませんが、ちょっとだけ面白い現象を見つけましたので、紹介しようと思います。同じエリアですが、湖の前のエリアは天候が違うみたいです。その境目はどこなのかと調べてみましたが、ここでした。トンネルを抜けると雨だったというやつですね。それだけです。